皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月16日、ついに破産賞のハンマーを手に入れることができました。ここの無傷防衛が、なぜかなかなか達成できていませんでした。相性ってやつですかね。残りの特別報酬は、この2つだけです。新しく追加された、無傷防衛の実績ですね。銀行の方は追加前にも何回か達成できたことがあるので、問題はないと思います。 水泳の方は一度もできたことがないので気長にやります今年のトラッシュ化も終わってしまいましたなんだかんだで今年はホイミスライムの浮き輪が最強だったのかなと思いましたジャンプしなくてもいいという利点もありますが一番大きいのが最後のバナナボーナスなのかなと最後にバナナが来ると点数がでかいみたいなのでバナナを転ばずに取れるのが大きいのかなと そして、どうやったらハイスコアが取れるのか、今年も最後までわかりませんでした。海にも落ちずに20万点取ったのに、グループ内で7位だったことがあったりしました。その時のトップが29万点だったので、本当によくわかりません。うちのチームメンバーたちもたくさんやっていましたが、30万点を超える人は現れませんでした。運ゲーと片付けていいのかどうかしらよくわかりません。そんなもやもやした感情を抱きつつ、次回のトラッシュ開催を待ち望むことにします。